いいよいよファイナル今日は腹いっぱい食べてゆっくり休むぞあれこのスコーン屋さんって覚えてるかエースバーンここで俺たち出会ったんだえ次回ポケットモンスターゴートエースバーン始まりの場所ピーカピーカー